心にーイルハートーはい。どうもイルハートです。<笑>はい、というわけでね。あのえーと今日はですね。なんか特にね。何も言われてない回なんで。まあまあね。あの皆様お察しの通り、私もお察しの通り、あのあんの大体ね。ろくなことじゃないと思うんですけど。 何ですかこれえっ待って内職え待って待って内職ってあのこの段ボールを組み立てていってこう一個いくらとかでお金をもらうアルバイト的なやつですかいや落ちすぎでしょ 私の運営費に回すとかそういう感じの回なんですか言わ<笑><笑>ちょっとさ、正直すぎないなんか、イルハートの無駄遣いとか思わないんですかこういうの、さすがに<音声>うらんしか言わねえじゃん<笑>大好きって言ってるでしょ<笑><笑>はい、というわけでねえっ、ー、と ダンボーラー、イルハート。ダンボール系ユーチューバーイルハートとしてね。こちらのダンボールを、梱包していきたいと。梱包していきたいと思います<笑><笑> あ, あ、で、何を梱包するんですかえ、あ、これって、あの、前に、あれですよね、あの、イボドゲームで出した、イルハートグッズじゃないですか。 それならさそうと言ってくださいよなんかマジのガチであの内職アルバイトしなきゃいけないほど追い詰められてるのかと思ったらいいですかあっおうええっえっえっえっ ね、えっ、えー、とこれすごいですよえっ、ー、とこのかわいいコップえっ、ー、とすごいはいまずこちらイルハートの紙コップいやーねかわいいねイルハートのイラストを描いていただいたメガネさんありがとうございますこの紙コップを 10個入りプラスイルハートのランダムブロマイドが1枚入ってるグッズになっております。これね、あの紙コップをタワーみたいにして飾るもよろしい。あのコップああのさコップのさあここにあるんですけど、これをこれをこれをあのこれさ中にこれなんかサイコロ入れてどこだみたいなのがやるのも良しだと思いますで。<笑> ええー、と、こちらをですね、ダンボールに入れましてと、入れまして。で、イルハートの特製シールを、ありまして、完成できましたーー<笑>いやー、なんかね、いくつかのね、まあ、箱には、まあ、イルハートの髪の毛が入って、飲ません ハムコップの隙間からかみの毛はい。次はですねイイルハートペアサイコローいやーこれもですねめちゃくちゃ可愛いイルハートのね絵柄のサイコロになっておりましてねいやこれはですねあれなんですよ数もすごい少なくてね超超貴重なやつですこれをねなんかこのペアリング入れるやつみたいなここに入れて。 あれですよ、あのマリッチサイコロ的なこうパカ赤カーみたいな<笑>感じでねあの楽しんでもらえると思うんですよ<笑>まあ誰にやるかは知らんけどうんでもねこれねサイコロほんとにかわいいんだよあの数字が全部ハートになっててで入れ物もねなんかすごいなんだろうハート型になっててすごくかわいいやつでございます いやー、この入れ物のね、中身のサイコロを抜いて、今度、あの、イベントとかでさ、イルハートと会うときにさ、こうなんか、何指が入ってたらエマンチックですよね。待ってちょあ、違う違指は指は指は、増えたら赤いやつや。はいはい待って、受け<笑><笑>、はいはい、<笑>る はい、うん、こんな感じでねイルハートも梱包を手伝っておりますこちらのグッズをですねブースで販売開始いたしまーすパチパチパチパチこの動画の発表時にはあのブースでね販売が開始されてると思うのでもしよかったら見てみてくださーいまあ、今後そのブースではねイルハートのボイスなんかもね売っていこうかなーなんて予定も。 あったりするんでねあのイルハートの皆さんはあの、こまめにチェックをおねがいいたしまーすいやーあっそうそ う, そうあのちなみにですねあの今回のグッズこれ以上生産予定がないらしいめちゃくちゃ限定品なのでねどうぞよろしくお願いしますちなみに紙コップにサイコロを入れて振るとこういう音がしまーす よろしくお願いします。<笑>バイバイ。と、イルハートが作りたいグッズとかある。あのねあるんですよ。私ねあのねあのねイルハートって名前が入って私の顔が書いてあるお菓子が欲しい欲しい。 チップスィルハートチョコレートみたいなやつを作りたいんですよーだってそしたらさ、そしたらさ、絶対さ、あの、これ、もうすぐ販売しますって言ってくれるじゃん。なんか自分のさ、名前が入ってた食べ放題みたいなとこあるじゃないですか。そういうの狙っていきたいですよね。以上